はいどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督ですえ今回はですねバイオハザード違うライフウィズ違う世界で一番売れたゲームマインクラフトをやっていきたいと思いますで今回なんですけども初めての夜を生き抜く方法このテーマに沿った実況プレイをですねやっていきたいと思います この監督ラボの世界だといろいろアイテムが揃っちゃっているので新しい世界を作ってやりたいと思います新しい世界を作成はいではどんな世界からスタートするのでしょうかどういう場所にスタートするかは入ってみないとわからないのではいおーっとすごいところに出ましたねはいではですねまあスタートしたわけなんですけどもまずはですね皆さん羊を探してください羊は白い羊ですねその羊から取れるウールというものをですね最低3つ ゲットしてください。で、これは牛ですね。とりあえず歩き回ってください。ちなみに高いところから降りるとダメージを食らう場合があるので気をつけてください。このぐらいの高さであれば大丈夫ですね。これは豚ですね。近くをぐるぐる回るのではなくもう直進して進むのがおすすめです。えーと、あれは牛ですね。子牛ですね。これはニワトリですね。おいましたいました向こうに羊がいます。は い, い、はい。よし。ちなみにこれ一段ずつしか登れません。 この二段は登れないので、こっちから行って、よいしっと、よいしはい、お、いたいたいた。はい。で、かわいそうですが、倒します。はい。あ、逃げた。はい。に、四、四回で。はい。で、これです。これが、ウールです。え、ウール一個手に入れました。あと、二体。えっ、ー、と、あれさっきいたよね。羊、あれはおお珍しい猫。 猫ですね。ちなみに猫もですね、飼うことができます。やばいよ。早くしないとね、暗くなっちゃうんで、そろそろ出てくれないとちょっと、お声が聞こえました。そう。このマインクラフトはですね、音が結構重要なんですよ。この近くに羊が絶対にいます。怪しいぞ。向こう怪しいぞ。羊、いたいましたいましたえー、2匹いますもらいます。はい。はい。オッケーそしてですね、すぐさま土をたくさん取ります。最低50個。 ちなみに土っていうのはですね下にありますあのロックって書いてあると思うんですね今8になりましたはいはい OK よし家を作る場所を探しましょうあの上にしましょう、まあ、自分の家なんで分かりやすいところにしないとどこに建てたか分からなくなるので土を置きますはいはいはいここはですね最低3ブロック作ってください縦に。 はいそしてはいはいやばい太陽が死んできましたいっとよしここから、はいえー、木を切りますちょっと待ってやばいぞ暗いよし木がね結構時間かかるんですよあー暗いなーちょっとモンスターが出るまで木を切っていきます10個 OK15 個よし戻ろうでですねさっき作った家あの茶色ですね えーと、まだ敵はいる敵っていってないね。よし。とりあえず、うわっ。高いところから飛ぶとダメージを受けます。はい。はい。でですね、ここからなんですけども、まだいないよね。夜になると敵がいるあそこで見るくあれゾンビです。ここにもいる。やばいやばいやばい。蓋を閉じます。はい。これで大丈夫です。ここからなんですけども、作業台を作ります。まあ、ここに作りましょう。えー、作業台の前に木を木材に加工します。 これですね。はい、はい、はい、はい。全部やっちゃいます。はい。60巻でもかなり十分ですね。作業台。これを作ります。はい。で、ここで、え、ベッドを作ります。で、ベッド、はい、これです。はい。で、さっき取った上の白いものですね。それがウール3つですね。と、えー、木が3つあれば、ベッドを作ることができます。えっ、ー、と、この辺に置きますか。はい。あ、これで大丈夫ですね。 で、ここで寝ることもできるのですが、まあ、明日に備えて作っていきましょう。いろいろとアイテムを。チェストというものですね。これを作ります。います。で、チェストの中に使わないものを置いていくことができます。はい。で、とりあえずじゃあ、一夜寝ます。はい。で、これで一夜過ごすことができました。 はいで、朝になりました。で、朝になりますと、あちょうど今ですね、ゾンビ、食らってますね。えっ、ー、と、ゾンビは、朝になると燃えます。おーおー燃えろ燃えろ。はい、はい、はい。えっ、ー、と、腐ったお肉になります。えー、今後ですね、この家を見つけづらくなるというのを避けたいので、あの緑のやつは、マジやばいです。あいつは自爆します。 今の地帯だと結構わかりやすいんですけども、場所によってはですね、どこに家あったっけみたいな感じになるので、そう目印としてこういう感じで高くやっときます。で、これくらいだと多分食らっても死なないかな。はい、結構、左上がですね、HP です。あれがなくなると死にます。じゃあ、ちょっと行ってきましょう。 まあ、あとですね、このマイクラではですね、木はですね、今後必要になりますので、で木を切るときに、この斧、ちょっとこのスピードを覚えてください。こういう感じでできるんですけども、えっ、ー、と、斧を使わなければ、結構かかるんですよ。斧を使うと、もう今回のスピードでもう半分ぐらいですね、木はたくさんあった方が絶対いいです。え、なんか、ちょっと待って。え、やねすごいレアですね。もう、雲の差張ってるぐらい滅びた村ですね。あ、とこれゾンビですかね。 あーゾンビですゾンビです家から出ると焼かれるので多分部屋にいるっていう状態ですねこれはちょっとちょっと出れない痛い痛いサボテン痛いサボテて痛いああとこの肉なんですけども羊の肉は食べることができまして右上が HP ですでこれがマックスになると左上が徐々に回復していくのでちょっと見ててくださいないかな洞窟いやこうやって探そうと思えばね見つかったー これ夜、ここ奥まで行くとなんかモンスター出てくるので、この辺をちょっと散策します。普通のものでやると、もうすごい時間かかるんですよ。これ見てください、この時間。まだ壊れません。ここでやっと壊れます。はい。先ほど作りました、ハ橋だと、こう、これ、早くないですかめっちゃ早くないですかこういう感じで、ガンガン掘れます。よし、帰ろう。 暗くなるので、早め早めの行動です、絶対。えっ、ー、と、自分の家がどこか探します。で、やっぱ高いところに行くと、自分の位置が把握できるので、あ、見てください。あの高いやつ。あれがさっき自分が作ったあれです。お、農村だ。で、こういうマスとかだったらで、人参もですね、HP 回復します。もう全部回っちゃいましょう。はい。ほら、回復します。はい、OK。やばいよ、やばいよ。急いで急いで。とりあえず間に合いそうです。 暗くなってから移動したら確実にもう真っ暗闇でもう自分の位置がわからなくなります。これですね。これ役に立ちます。これやってください。皆さん絶対。はい。で、ここで閉めちゃいます。土、ちょうど3つあります。これ、開けといたら入っていくんでね。ういオッケー。で、このチェストっていうところに、えー、と使わないものですね。例えば、人参を全部置こうみたいな感じですねで。ここでご紹介なんですけども、作業台がない時でですね、今持ってる道具で作れるものがこれしか作れません。 はいただ作業台のところで作ることによってこんだけもうまた他にもさらにですねこの赤いのは作れないんですけどもこの辺とかは作れます例えばボートを作ることもできますこの丸石のいいところというのはですねこういったその木だったら木の剣よりも強いこの石の剣というものが作れます石のものというものですねもうバージョンアップしたものを作れるので で例えば今ですねまあ、このまま寝たら OK なんですけども実際にこれ出たらどうなるのかというところをやってみたいと思いますじゃあ一応剣持とうか<音声>えっ、ー、とゾンビはいないかなああれウサギかあゾンビだなんか色が<音声> あ、ちょうどいいです、ね、あの、クリーパーなんですけども、こいつがやばいんですよ。近くに行くと、チッチッチって爆発します。こうやってもう離れてください。うわ、爆発した。っていうわけで、ここがもうがっつり穴が開くんですよ。あ、痛い。やべやべやばいで、ちなみにじゃあ死ぬし、ここで死なさい。で、例えばこれ復活すると、で、今見てください、下の部分。アイテムが一個もないです。あそこですね。で、死んでからですね、5分以内に戻れば、アイテムが拾えます。なので、急ぎます。 とりあえずちょっと回収しに行きましょうか。あとクモ、雲雲もいます。こいつも敵ですお結構強いですなので逃げます。だって夜が暗いんですよね。まぁ、あ、今回このブロックが白いんで明るく見えると思うんですけども、本当にやばいですよ。ゾンビがいますね。結構いるなぁ。痛い痛いってあ、ここさっき相手が自爆したところだ。ということは、こっち側にアイテムが、ここにありました。 オッケー、これ5分経つと行って誰誰誰誰誰弓扱いがいるどこだどこだどこどこどこどこどこアイテムゲットアイテムゲットアイテムゲット行ってほらほらだってこ俺ゾンビなんですけどもこれ1回切って離れて1回切って離れて1回切って離れれば結構倒せるんですけどもまあ、23匹に囲まれるとヤバいです まあ、これ触れればダメージ受けます。こうやってブロック化してサボテンをゲットできます、はい。サボテンを置いたりですとか、まあ、あと砂ですね。砂で隠しちゃっても、はい、できます。このはしごなんですけども、はしごの使い方としては、ここにつけると、はい、はい、つけると、もう、さらっと登れます。 はいというわけで、えー、ぜひですね、えー、参考にしていただければなと思いますマインクラフトおすすめですとても面白いのでぜひやってくださいはい皆さんいかがでしたでしょうかマインクラフト、えー、初めての夜を生き残る方法という動画を作りました他にも動画を作っておりますのでぜひとも今後もよろしくお願いいたします監督でした最後までご感謝いただきましてありがとうございますこの監督ラボでは 自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的につぎ込んだ面白い動画ちょっとためになる動画を出しておりますチャンネル登録並びに他の動画もぜひご覧ください監督ラボの監督でした